衰え知らずの、羽生譲弦に、大国ロシア共学アイスショーの構成に、競技会レベルの状態だ。フィギュアスケートで、五輪二大会の金メダルを獲得した、プロスケーター、羽生譲弦が、4日から2日間、横浜で行われた初の単独アイスショー、プロローグで華麗な滑りを披露。チケットも争奪戦となった舞台で、詰めかけたファンを魅了した。この模様は、フィギュア大国ロシアでも、高い関心が持たれている、初の単独アイスショー、プロローグをロシアメディアも報道。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 ISU 国際スケート連盟から去った日本人は素晴らしい競技会用のコンディションにあると見出しを打って特集羽生がプロ転校から4ヶ月過ぎアイスショーを上演したことを伝えた伝説的な日本人が自身の新しい道において何をするのか全ての人が興味を持っていたそして彼は自身のソロのアイスショープロローグを上演し少し秘密のベールを上げてみせたと記した羽生がこれから始まる物語に向けてのプロローグなどと 今回のショーに込めたた思いを語ったコメントも紹介記事は、平正五輪の後では、羽生は単にリンクに出て、自分の存在で監修を喜ばせるだけで十分だと言われていたが、もしあなたが、譲るが特に気を張り詰めず、単に23のエキシビションプログラムを滑り、去ったと思っていたら、大きく間違っているとし、いかに羽生が今回のショーに情熱を注ぎ、 圧巻の内容だったかを強調した。そして、競技時代のナンバーも織り交ぜながら、高難度のジャンプを次々と飛んだプログラム内容を商法。合計で、羽生は8つのプログラムを滑り切ったそのうちの5つが、競技会用のプログラムで、多くが彼のキャリアの始まりと結びついていた。だてに賞が、プロローグという名であるわけではないとうなった。一方で、一つ完全に新しいプログラムがあったと特筆し、注目したプログラムがあった。 それが、羽生自身が振り付けした、いつか終わる夢だった。このプログラムの意味を説明しながら、彼はそもそも、自分の夢は、二度の五輪王者になることだったと語った。彼はこれを達成したので、この夢は終わった。その後、彼は公式な試合で、四回転アクセルを歴史上初めて飛ぶスケーターになるという昔からの夢へ戻ったと、羽生のコメントも紹介しながら伝えた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。